はい皆様、こんばんは。Code for 横浜石塚です。本日は当セミナーにご参加いただきありがとうございます。えー、セミナー始まる前にですねあの、まず主催の Code for Japan より参加にあたっての行動部コンタクト行動規範についてのご案内をさせていただきます。はい、次ノおじさん、よろしくお願いします。 えっと、Code for Japan の陣農地です。今回皆さんご参加いただきありがとうございます。まず最初にですね、UD トークの紹介になります。えっと、Code for Japan のイベントではいつも使わさせていただいてるんですけれども、あの、リアルタイムで、あの、字幕を表示している UD トークになりますので、あの皆さんぜひこちらをご利用してください。ブラウザとアプリ両方用意しております。で、えっと、で、 一つ今回ですね、あのイベントを始まる前に皆さんにですね、あの行動ドコンダクト、行動規約についてご説明をさせていただきますで。事前に参加チケットを購入いただいた、あの無料ですけども購入いただいた方には、あのこちら紹介しておりますけれども、コードフージャパンのイベントでは全てこちらの行動規約を守っていただくことをお願いしております。 で、Code for Japan のイベントはですね、あの、登壇者、スタッフだけではなくて、参加者の皆さんと一緒に作っていくものになります。なので、お互い敬意を持ってですね、価値観を認め合って、ぜひ参加してください。で、Code for Contact の本部については、GitHub や HackMD に載っておりますので、ぜひこちらご覧ください。 で、あの、今回ですね、YouTube ライブということになりますけども、コメント欄でいろいろですね、皆さんもご参加していただきたいと思うんですけども、まあ、そういう時にもですね、ちょっと気を使ったりだとか、少しなんか違和感を持つ時とかは、あの、COC の窓口として、あの、私と竹澤さんが、えっと、窓口になっておりますので、メールやスラック等でですね、何かあった時はご連絡いただくとありがたいです。 であのまあ、具体的にといいますか、まあ、このようなことになりますけれども、まあ、あまりあの普段意識していることだとは思いますので、皆さん、責任を持ってご参加いただくようにお願いいたします。 とセミナー開始にあたりまして、ちょっとまあ今回の、まあ、このセミナー、なんでこういうことを開こうと思ったかみたいのをちょっと私の方からご説明をさせていただきます。えっと、今、日本ではですね、デジタルトランスフォーメーションという言葉が、ちょっとバズワード化しつつあるという状況になっているかなと思います。で、一方で、地方自治体などを中心にですね、デジタル化の遅れというものがあの指摘され、一方で指摘されているという状況でもあります。で、新型コロナウイルスの感染拡大によってですね、在宅勤務が必要とされたときに もまあインターネット分離とかまあ実態を行っておりましてまああのその多くがですね対応できなくてあの在宅勤務というなのを自宅待機を強いられるみたいな状況が起こっていましたでそういった中でですね NTT 東日本と IPA さんがですねまあ緊急構築して2020年の4月から 実証実験としてあの無償提供を開始したのがあの新テレワークシステムというものになります。あのコロナ禍においてシステム的セキュリティ的まあ、金銭的にですねテレワークのあの移行が困難。 たった企業にです、ね、簡易にリモートデスクトップ環境を実現す る, 実現するソリューションとしてあの注目を集めて、私がさっき見た限りでは、今現在でと9万5000を超えるユーザーがあの利用されているという状況です。で、私、先日、この新テレワークシステムをです、ね、C の C-TEC のイベントで開発者であるのぼりさんのです、ね、動画を拝見いたしまして、まあ、その技術のすごさもさることながらです、ね、そのシステムが生まれるまでの過程みたいなものにあの、より強く興味を惹かれました。 あ。 でデジタル庁などの議論がです、ね、今、巻き起こっている日本で、まあ、そのデジタル化を支える人材ってどうやって生み出すのみたいなところが、私自身はもうすごく疑問として今、まあ、課題だなというふうに感じていたところだったので、まあ、その一つのまあヒントというか、あの見たようなあの気がしました。で、まあ、そういったところ で, です、ね、ちょっと本日はの上りさんをお呼びしてお話をしていただきたいというのと、あとはあの Code for Japan の関さん、我らがあの Code for Japan 代表の関さんとですね、Code for s a b a の福野さん で, ですね。 やっぱり、のぼりさんと同じような年代の頃からあのずっとデジタルに関わってきていて、いろいろなこう経験を積まれていると思うんですけど、まあ、そのお三方のです、ね、ディスカッションみたいなものをあの行いたいなということで、あの本日この場を設定させていただきました。ではです、ね、まずはのぼりさんの方からけしからんお話を聞かせていただければと思いますので、よろししくお願いいたしますよろしくお願いいたします。 それじゃ あ, あの、はい、スライドの画面共有をしてもいいですか。はい、どうぞお願いいたします一応、予定では、えっと、20時20分ぐらいまでお時間をいただいて、新テレワークシステムの開発の経緯ですとか、面白いお話をさせていただこうと思っています。はい、楽しみにしております。<笑>今、映ってますか はい、映っております。ありがとうございます。ちょっと待ってください。<笑> 大体あの、の新テレワックシステムのプログラムっていうのは今、えっと、ご覧いただいているようなアニメーションで流してますけれどもプログラムが二十数万行ございまして C 言語で書いてあります。それでこれがあの開発をするというふうになった時に何をやってるかっていうふうなあのことを結局申し上げるとこの訳わからんプログラミング言語をやってるんですね。先ほどあのえーっと IT とか DX を支える人材という話がありましたがなんかもうあの結局こういうふうな地道な苦行を伴う作業を朝から晩までやっておるんです大したなんかあの話じゃないんですけれどもまあでもあの今日はそれをどういうふうにしてあの作っていったかっていう話ができればと思ってます私はあ の,、えっと、のぼり大夫といいまして今いくつかやっておるんですけれどもこの 独立行政法人の情報処理推進機構の IPA というところで変なセンターをやってます。あとは電話局が非常に好きでして NTT 東日本の特殊局というのを作ってもらってその中でもやってます。昔から会社も建ててまして大学にもいます。結局あのこの画面に出ているけしからん会社がいくつかあって特にあの独立行政法人というのはもうあの えっと、行政の関係、そう、機関の中でも、な、最も消しからんところだと思っててですね、何かやろうとしても、新しいことはやっちゃいけないんだ、みたいな感じなんですね。それに輪をかけて消しからんのは、NTT 東日本で、ここは、あの、日本の大企業中の、あの、最も保守的な大企業で、何かあったらどうするんだ、みたいなところなんですね。この、同じような、 変な行政のところと電話会社であのパッとこういう風なものを作るっていうことができたのでこれから日本のほとんどの民間、えー、地方自治体、民間企業、大企業から普通の会社までみんなこういうことはできるんじゃないかというふうに思うんですそれ で, で今日はこの2つの組織で作りましたケシカラン新テレワークシステムがどういう風にできたかのお話をしたいと 思, う思います でこれはニュースに載ってるんですけれども、開発費が安価であって、かなり短期間で作ったというふうに書いてあります。これはですね、そ の, あのいろいろな技術をこれまで つ, つなぎ合わせて作っていったもので、えっと、これは大学院の時に作った、今500万ユニークユーザー、世界中であるソフトリーサーブのダイナミック DNS っていう機関サーバーを 大学院の頃の写真じゃなくてあの、先月写真を撮ってきたんです。これ今、今でもこれが動いてます。4700万ユニークユーザーを使っている VPN のシステムもこれです。こういうふうなコントなんじゃないかというふうに思うんですね。なんかこれをあのクラウドだとかデータセンターだとか、絶対落ちないようにしろみたいなことを言うから、面白く開発しようとする気がなくなってしまって、なんか義務的な仕事になるんだと思うんですけれども。 我々の文化というのはこういうもんだと思います。IPA の中で変なセンターを作ってますと、IPA に装置を置いてインターネットに直結できる BGP の回線とか、実験用ネットワークがあるらしいってい噂が広まりまして、日本のいろいろなところから、例えばここにあります島根大学さんとかから、ポンって装置が送られてきて、それをつながせて、置かしてあげるということをやってるんですが、 やっぱりなんかこういうふうなのは大企業とか大学なんかが90年代ぐらいにみんなやっててそこで勉強してたのはこういうふうな自由な環境だったんですけど最近しょうもないセキュリティだガバナンスだみたいな話で役所も企業も電話会社もこういうふうなことをやらせてくれませんこれはけしからんことだと思いますこれからどんどんやらないといけないんです今出してるこのけしからんサーバールームはこれ IP の中のシンテレワークシステムなんか他のシステム全部これで 我々は作ってますいい加減な部屋ですでここに、ねはい、部屋に入っていくとですねあのギャーみたいな感じであのサーバールームに行くにはこの恐怖の空間を通り抜けるようになってましてそれであの近づくと気持ち悪いアヒルお化けとかたくさんおるんですねでなんかここ80年代90年代のパのソコン通信やとかインターネットやとかあのプログラミングやみたいな っていうのはこういうい風な感じの精神を持ってこんなんやるととんでもないみたいな話になって下手したら追い出されるんじゃないかと思うんですけど我々はこれをやったからこれが作れたんです今日はそういう話をします。であの日本をやった縦割りみたいな話がありましてあの情報通信だと情報は計算証系、OK、で通信は総務証系、OK、という話がありますけれどもそういう風なことはあのもうあんまり融合しないといけないんじゃないかと思っててそれで まあ、IP は今回プログラミングなんかをやりまして、NTT の方はスケーラブルな運用の手法をプロですから一緒になってやってるんですが、これはあの実は新テレワークシステムをもとに自治体テレワークシステムというのを j d i スさんと一緒にやります。やりました。j d i スさんというのはあの LG1 を運営されているところで、これはあの通信があの日本全国のえインターネットみたいなんですけども、 この場であの半分ぐらい行政関係者じゃない方もいらっしゃると思うので、一応解説しますと、インターネットみたいだけれども、インターネットにはつながってない市役所間の、えっと、1700ぐらいの市町村 の, あの役場同士をつなげいいる兵役網で、それでこの中で、えー、テレワークを家からできるようにしないといけないという時に、ここになんかあの、えー、らいすごいニュースに書いてあって、えっと なんかその縦割りをまあやめましょうとか、そのなんか新政権の方向に沿った取り組みであるとか書いてるんですけど、こんな真面目な話で始めたんじゃなくてですね、これはどんなもんかというと、実物はこんなもんでして、これは全く消しからん写真で、この実際テレワークシステムをあの 10, 10月にみんなで一生懸命作ったんですけれども、JG さんも来て作って、その時 の, あのインチキサーバーラックですね。 これわざわざあの IPA のロゴの色と色指定してうちの物好きの職員が塗装してくれたんですよ。それで、えっと、この紙棚はこれはですね、えっとえー、j リスさんの LG1 の, あのネットワークと IPA のシステムをつなぐ専用のファイバーがありましてその装置が壊れると全部止まるので。 あのカオスはダメだと思ってて、マルニのカオスの方は、これあの暴走族みたいなのののルールがない破綻の方で、これはあの破綻しますというのは、誰でも分かりますが、あの勘違いしている方が多くてです、ねこのあの、ゼロリスクをやるとうまくいくって思うあの場合があるんですけど、まあ、誤りですゼロリスクをやると、世の中は必ずある速度で進歩しますので。 リスクを取らずに進歩しない組織は進歩について結果けに必ず破綻するのでじゃあ答えはどうかというとこのゼロリスクとカオスの間の絶妙な点に、えー、です重要みたいなあの、えー、バランスがすごい難しいんですけどここで絶妙なバランスに基づいた決対な行為っていうやつがあってこれが正解なんじゃないかなというふうに思うんです。こののの決なな行為っていうふうなものってていいううもは これはあの、けしからんいたずらをあの学問にしてまして、あのグラフに書いてみたんですけれども、このゼロリスクやるとじわじわ破綻するんですね。それで、えー、普通の民間企業はこのギリギリ存続の大企業なんかレベルにいて、それで、行政さんとか、あのつまり IPA もそうですし、えー、地方自治体さんもそうですし、その、 えー、ゼロリスク職場をやってしまっててじゃあなんで破綻しないんだって言ったらあのエネルギーの一部がその税金なんかでもあのちゃんと、えっとえー、税金の 収, 収入があってそれでちゃんと仕事をせんといかんじゃないかというふうにやってるわけですけれどもそうするとゼロリスクを目指してしまってのゼロリスクでこのゼロよりほんのわずかマイナスになってしまっているところが えっ、ー、と、本来だったら破綻するんですけれども、税金というものが、あの、運営費用の一部として、えー、いただいて、あの、ありがたく利用させていただいてると、それがプラスマイナスして、ちょっと、みたいな感じになってるんですよ。これだと、あんまり発展しないんじゃないかと思うんですけど、やっぱりあ、あの、ICT で言うと、アメリカ、中国、ヨーロッパ、イスラエルみたいな感じで、ビュンビュンビュンビュンやるには、このゼロリスクはダメで、ギリギリ存続でもなくてですね、その、 Google とか AWS というのは、このグラフで言うと、ピューンって上がるこのギリギリのところを攻めている方々だと思います。で、ここは難しくて、これよりちょっと先に行きすぎると、バーンって落ちて、直ちに破綻するんで、このバランスが重要で、何もあの、o g l e とか宝くじ当たって、この頂点にいるみたいなもんなんですけども、もうちょっとこの真ん中ぐらいでもいいから、ここを、 行政の中でもやっていけばいいんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、独立行政法人と市役所というのはやっぱりこのゼロリスクで、どっちかというと、霞が関さんの方は、あんまりゼロリスクではなくて、あの、霞が関さんは結構こっちの方が最近、なんか、だから取り残されているのが、えー、市町村と独、独法なんじゃないかと思うんです。こういうシンプルワークシステムみたいな、形態のものを作れるので、え 自分の頭の中にあるやつを可視化しようと思いまして、ちょっとプログラミングを。 性能も出て動くものっていうのは気構造じゃなくてこういうふうな生命体によく似た有効グラフのメッシュ構造なんんだと思うんですでこれを頭の中に普段思い描いて多分あの世界中で使われているオペレーティングシステムやルーターやセキュリティー装置やクラウドなんかはみんなこれを思いこんな図自分で書きませんけれどもプログラミング言語を書くときに頭の中 の, その脳細胞のニューロンだとかの つながりが多分これになってるんですそれでこれをやってる時の頭の中っていうものは非常に複雑複雑で非常にというか多分人間が過去をやってきた歴史の中で最も複雑な一つで複数の思考を重ね合わせてやってるんじゃないかと思うんですプログラマー的、えー、行政職員が面白いものを考えて自殺 実績でやってるとこのまあ簡単に言うと脳は4つのことを同時に考えててこの犬水道新幹線土星を同時に考えてるんですね。でこの4つ重ね合わせたものから生まれる変こなものっていうのが価値の源泉だと思われます。せっかくこれやってるのにガバナンスおじさんがやってきてですね今、まあ、どうなってるんだ分かるように説明しろって言いますと4つ重ね合わさってるやつを全部説明すると意味不明なんで。 分かりやすく言語化するプロセスが始 ま, りますす言語化するプロセスはなんと出力するだけじゃなくて言語化する過程で自分自身もせっかく重ね合わさったアナログ的な思考が消えてしまってデジタル的 な, なんかあの言葉に変換されてそれだけ残ってしまうんですでせっかく重ね合わさった状態がもうパーになってでまああの水道だけが残るんですこの絵4つあるんですけどそれで そうすると、あの、このおじさんはですね、よろしい、引き続き仕事することをまた来るからなんとか言って、一週間に回ぐらいこのこと言ってくるんじゃないですか。これは、あの、役所もこうですし、電話会社もこうですし、けしからんことだらけです。で、あの、こういう、統制規則、明確な説明、計画設計、ルーチンワーク俗人化排除、ローテーションというようなことを、あの、正しいと考えて、こうやってしまった結果、 人為的成果しか生まれずにあのアメリカの方だとか中国の方でボンボンボンボン生まれてるサイバー技術みたいなものは日本だとちょっとも出ないんですこれはあれはあの統制はしてるんですけれども、えー、これはあの自分も不勉強なものなんですけれども中国の方の古典でいくつかあって上環制御とか掃除とか書いてあるのはあのうまくいく統制機構っていうのは 統制してるということを意識されない自然な統制が一番いいんだということで、これは右の方で、でこれは、あの、決対なものが生まれてきまして、で、決対なものっていうのは何かっ て, いうのかっていうの、UNIX、l リ n ックス、i n d o w s とかみんな決対なもんでして、それでなんか、あの、仕事として作ったっていうのはあんまりなくてですね、なんかあの適当にやっててできるんですけど、じゃあどうやって適当にやってできるようにするかっていったら、この、 なんかあの作無作作為をせず自然に任せるみたいなそういうふうなところが重要なんじゃないかなというふうに思いますガバナンスっていう言葉が、えー、役所も企業も好きですけれどもガバナンス の, あの本来の意味はですねえっと資源 有, 有限な資源と時間なんかのその、まあ、時間も資源ですけれどもそれを 最適配分して最も高効率にするということがガバナンスの本来の意味であります。つまりリソースなんかの配分してマネジメントをうまくやれば最適になるんですけど、日本の場合、その最適、生産性はあんま考えてなくって、問題がゼロであることがガバナンスだというふうに間違って解釈してるから、こんな左側になってしまったんだと思うんです。 だいたい言いたいことはこれでほとんど終わりなんですけども、あと、あの、もうちょっと時間がありますので、自分の場合はどういうふうにやってきたかっていうふうなしょうもない話をお話し さ, しさせていただきますと、このソフトイーサー VPN っていうのをまず作りました。これは今世界で480万ユーザー使っていただいているオープンソースでして、で、製品版も1割あって7000社使ってもらっています。 でこれはあのこのケチカラン独立行政法人の IPA の未踏、えー、事業に採択いただいてで国のお金を300万いただきましてそれで大学一の時に作りましたでそれで説教もついてきますこの説教が重要でこの説教先生というのはあの偉大な滝、えー、内幸男先生が自分 の, の担当でそれで、えー、頑張って作ったんですけれども え光ファイバーとグローバル IP とネットワーク機器とサーバーソフトウェアをこの300万円で購入させていただいて自宅ラックを建てまして自宅アパートに自由な環境を作ってこれがあの日本初の国費自宅ラックなんじゃないかというふうに思うんですがこういうふうなのをやってたら公開したらいきなりあの経済産業省の方からこれの配布を経産省の予算で作ったんですけど配布停止要請というのがありまして消しからんということで何が消しからんかというとまずあの 企業2件、自治体1件から、特に自治体さんからある市役所の一方向ファイヤーウォールをこれを使えば通り抜けることができて、インターネットから市役所の中に入れるじゃないか、危ないじゃないかとかいうふうに言うんですけど、それを目的としてっ作ったので、これは当然危ないんですけれども、これは危ないソフトだなってことで、じゃあ表彰しようということになりまして、経済産業大臣表彰もいただきました。危ないソフトですからいただけるんだと思います。 それでこの危ないソフトを作ったんでですね、あのサーバーなんかを IP に置いてたんです。大学に持ち込んだんですが、大学のあの部屋は結構あのサーバーがなかったので、このゴミ捨て大会みたいなのがあって、このゴミ捨て大会からサーバーを拾ってきて、大学のネットワークセンターに置いて実験環境を作っていて、そのうち、あの内閣官房情報セキュリティセンターっていう NISC さんがありまして、山口卓先生っていう方が、OS 開発を 国でやるから、あの、やらんかいみたいな話を、うちの大学にも言ってきて、それでちょっとやってみようかなと思って、それで聞きに行ったら簡単やでって言って言われたから始めたんですけど、これ嘘で、あの、大体なんかあの、あ後でも出るんですけど、国のお金がもらえるっていうのは、大体、あの、そんなあの楽な話は全くなくてですね、もう非常にあの死ぬ思いで開発をしました。 作ったものは難しいんですけれども、とにかくこれでプログラミング能力が非常に伸びまして、で予算や報酬でコンピューターネットワークの環境も作って自由にできるようにしましたで。大学院の時に村井研究室っていうのがあるらしいということで、村井先生のところの研究室見に行ったら、これはすごいということで、じゃあ筑波大でもああいうのを真似して作ろうということで、ネットワークの実験ができる部屋を作りました。ただ、狭くて、 大体この10人ぐらいが40平方メートルぐらいにひしめいていて、ずっと狭いなと思っていたら、IT 担当大臣の松田和尾先生がやってきまして、しからんじゃないかと。あの、ちゃんとやらんといかんから、あの、説教をしてやるということで、説教を受けまして、それで大学と交渉して予算ももらいまして、部屋を120平方メートルにさせてもらいました。この部屋から多数のアメリカでもベンチャーやっている人とか、日本でもビッグデータ愛用、IO、 AI やってる人とかが、あの、活躍してる人がこの部屋を使っていました。これは10年以上生き残ってる部屋です。そういう部屋でネットワークを作って VPN を公開していたら、あの、隣の中国が、あの、我々の VPN を遮断するようなファイアウォールのルールとか、あと、ホームページが中国人から見れなくなってしまって、なんでかって言ったら、なんか我々の筑波の VPN を使うと、中国のグレートファイアウォールの検出を あった通り抜けて好きなホームページが見えるんですね。それでけしからんということで向こうは遮断してきたんですけれども、これはけしからんと思ってですね、遮断するものをやっつけようということで、向こうのグレートファイアウォールの中身を全部分析していまして、で、それは彼らはなんと、えっと、こっちの技術でですね、あの、だいたい1万台ぐらいのボランティアサーバーで IP を分散して、えー、世界中に置くことで中国人が ツイッター、フェイスブック、ユーチューブに入れるときに中継できるような仕組みを作ったら、彼らはそれをあの我々の筑波大のリストをクローラー、クローラー書きまして、グレートファイアウォールの管理者さんはクローラー書いて5分に1回 HTML ダウンロードしてパースして、現用の、つまりあの本物のグレートファイアウォールに5分に1回インサートするようにしたんですね。アクセスリストをインスタ ー, インサートして、こ れ, これあの普通の企業と同じなんですけど。 問題はその10億人ぐらいが全部このファイアウォールを一箇所通ってるっていうことで、そうするとそのこっちのリストに嘘の IP アドレスとかを入れるとですね、VPN と関係なくてなんか重要なやつを入れると、グレートファイアウォールさんはそれをパッと出版してしまうんです、ね。でもこっちの手元でグレートファイアウォールの10億人ぐらいをコントロールできるっていう意味不明な感じになりまして、これはすごいんですけど、この間に作ったものはですね、だいぶあの、そのグレートファイアウォールのファイアウォール えー、透過性能をすごく高めたんですが、それのそれのおかげでだいぶファイアウォールの体制に対する体制がつきました。であの新テレワークシステムの何があの海外のなんかのたくさんあるのと違って流行ってるかというと、その秘密は日本企業の多種多様ないろんなそのガバナンスだみたいなおじさんが入れてきたファイアウォールを。 あの、今回、ファイアウォールのせいでテレワークができなかったので、そのファイアウォールをすり抜けるようないろんなアルゴリズムが入ってまして、それはグレートファイアウォールのおかげで開発をしてきました。グレートファイアウォールがもしなくって、または我々に対してこの妨害活動をしてこなかったら、ファイアウォール体制を高める開発はしてこなかったはずです。しかし、しってあの、この、 新、えー、テレワークシステムを使っている我々日本のユーザー、みんな、このグレートファイアウォールに実は感謝をしないといけないんだというふうに思っています。えー、特にグレートファイアウォールをやっている中国さんは、ですね中国さんが台湾さんをあの、えー、政府のサーバーに侵入して情報を盗むんですけど、その時にファイアウォールをすり抜けるために、中国さんはソフトリサーブ VPN を最近使っているということが、台湾の法務部調査局の資料に書いてあります。 最初は遮断してたんですけれども、あの、ファイヤーボールをすり抜けてハッキングするときに便利だってことで、中国もこれを使い始めたということです。全くけしからんことやと思います。これがサイバー技術なんです。こういうふうなサイバー技術がポンポン出てくるようにするには、自由にネットワークがいる環境を作ろうということで、今、IT でそういうふうな部屋をやってます。 そういうふうな考えで、まあ、今 IPA の段階まで考えますと、6段階あの順番にネットワークみたいなのを作っていって、技術力を高めていったということであります。でこれによってコンピュータープログラミングが大体できるんですが、もう一つやらないといけないことは、え拠点を結ぶインターネットじゃなくて、拠点間を結ぶ広域ネットワークですね。LG 版も広域ネットワークの一つですし、企業で使っているのもそうですけれども、ネットワークが非常に重要です。あの えっと、普通 ICT のルールっていうのは、秘密システム向けのルールしか企業ではないんですけれども、今後必要になるのは、この下の2つ目のルールです。これは人材が自由な試行錯誤を実現できるネットワークを認めるということで、これは既存の秘密システムとは完全分離されているので、異なるルールを適用できます。上が統制んのけしからんおじさんで、下がイノベーションさんです。 イノベーションさんの下ではですね、実験や開発や、えー、高度なセキュリティの遊びということができるんです。でそういうネットワークは、まあ、作り方はこんな難しいことはしなくていいんですけど、我々はどうやって作っていったかという話をします。まず、筑波大学には広いキャンパスがあって、縦4キロあります。これはローマのバチカンよりも広いのです。また、あのモナコと同じ広さです。モの中にはコンピューターのハッカーをがたくさんおります。 我々はハッカー部屋みたいなところにいてハッカーなんで大学の隊員が来ないのでこの、ね、大学の隊員管理成績データベースにうまいことをやりましてあのオラクルってやつがありましてそれで、ね、これにどうやってアクセスするかっていうとこの証明書自動発行機っていうところから、えー、VPN で学部システムにつながっているぞということが分かりまして。 でこの学部システムってなって、VPN っていうのは何ぞやみたいに思ったんですね。それで VPN について異様に詳しくなってですね、なぜならこれを理解しない限りはあの、オラクル様に会えないからなんですが、でそのうちのオラクル様っていうか成績はもうどうでもよくなって、VPN のマニアになってですね、それで VPN をやろうってことで、さっきの IPA の計算書のやつで、ミトをもらいまして、それで会社も建てたんです。 でそれで開始させてたんですけれども、その後やる気がなかったんで、ハムスターを買ってきたら、ハムスターがカラカラカラカラって大学の中で、これはマーングルーム回ってるんですけれども、愛玩動物を禁止することを、あ飼育することを禁じると、地味にばれて、貼られまして、ルールができたんですで。実験動物ならいいんですけど、実験動物だってことで、グローバル IP アドレスさっきあの IP の予算で、国の自宅ラック用に買ったやつをこっちに持ってきまして、 この61197235198とか IP をこのハムスターに振ったんですね。それで YouTube はなかったので MicrosoftWindows メディアエンコーダーでずっと流してたらであの最初フレッツでやっててすぐ回線がいっぱいになったんでそのうち大学のグローバル IP で大学の学内欄でやり始めたら。 あの、ハムスターしかインターネット上で動く動画が当時なかったので、えらい人気になりまして、500人ぐらいで1人1メガなんで500メガくんですが、大学の、あの、我々が対抗するのはいつもファイヤーウォールなんです。この独裁者がいるネットワークのファイヤーウォールをやっつけるのが自分たちの常に持っているポリシーで、このファイヤーウォールがハムスターのトラフィックのせいで、え、オーバー、オーバーフロー、あの、 オーバーロードしまして、なんか学内から外のページも見れないし、外から大学のページも見れない、けしからんことになりました。で、ファイヤーウォールを迂回しようとしまして、大学の屋上にランケーブルを貼ることにしましたで。そのランケーブルを貼りましたらあの、学生が勝手にランケーブルを引くのは危ないからやめなさいと言われました。で、光ファイバーにしなさいと大学に言われました。なんで光ファイバーだったらいいのですかと聞きますと、 これは雷が落ちても安全なのですというふうに言われました。大学の中の部屋に光ファイバーを引きまくりました。VPN の技術なんかの工事のためにいろんな中継サーバーを置きまくりまして、でそうすると、えー、帯域も数ギガとか出せるんですが、残念ながら悪用されることがありまして、年に1000万人ぐらい使い、使ってたんですが、世界中で、数件悪用がありました。で悪用される警察から捜査令状とかが、 大学の本部に郵便で送られてきます。大学の方はよくわからないので、あの、情報システム部門にそれを持っていくと、情報システム部門に呼び出されて、あの、行きますと、なんでこんな実験するんだって言われます。いや、これあの、実験ですよっら、やめてほしいとか言われます。なんでです、なんで、あの、論文書いてるのになんでやめないといけないんだって言ったら、じゃあその論文というやつはいつできますかとか言われて、そんなわかるわけないじゃないですか、あ の, あの 早く論文書いて終わったら、これでやめてくださいとか 言, って言うんで、いやいや、論文書いたらまたさらなる実験をするのですとかいう風になって、口論になるんです。そもそもこの総務部の上司がなんで大学の研究者に対して実験をやめろだとかって言ってくるんだって思いましたけど、これはあの筑波大岸事からんと思ってたんですけど、後で思ったことは、どの企業もどの役所もみんなこうなってるんだなっていうことです。これをやっつけなきゃいけないので、やっつけるために、 その総務部の上司室がある古屋と同じ部屋に学長室っていうのがあって、その学長室が大学紛争で学生が大学囲まれた時に地下道で握れるように、あの、秘密の通路があるというふうに、大学の先輩がホームページに書いてあったんでそれは本当にあるんじゃないかってことで、この通路を逆に辿っていって、学長室から総務部の部屋に出て、わーってびっくりさせたら、もうその情報システムのことは忘れて、あの、言ってこなくなると思いました。 それでそれをやろうということで行ったら本当にその地下道がなんかありまして、えっと、この地下道は 14km 全部の建物の間を毛細結果のように繋いで人が通れるんです。これがあるのは他の大学にはないと思うんですけども、うちは頭がおかしくて、それで大学の中にさっき の, あの情報システムのファイアバーのファイファイーオールもこのファイバー通ってるんです。それを辿ってってやろうと思って、地図を作ってたら NTT 東日本のファイバーがありまして、 このファイバーは非常に面白いんですよ。いつもフレッツとかサイネットを使っているんですけど、このファイバーを通っているんじゃないかというふうに思いまして、それでこのファイバーを一番南のその地下道を辿っていったら、一番南にもうそれ以上人が入れなくて穴だけ開いているところがあるんですよね。これけしからんことですよね。その先が一番面白いところなんじゃないかと思うんですけど、だから映画で予告編みたいなのを見て、なんかあの最初の10分くらい見たら、 じゃじゃーんとかってやらず、次はあのもう見れません。お金払ってくださいみたいな感じになっているんです。でお金払っても見れないんですよ。これなんか秘密にしてるんじゃないかと。あの、みんな実は楽しんでて、LTT の人はみんなこのファイバーマインー見て楽しんでて、で、その楽しみを人に見せないように、この穴でごまかしてやるんだというふうに思いました。それで、この LTT のビルの方に向かってるのは間違いないので、営業の人にこの先を知りたいんだというふうに言いましたら、 東京の本社の総合接続推進部に行きなさいと言われました。で、行ったら、これはこれはみたいな感じで、えらい歓迎されまして、なんかあの電話局の中に装置とか置いて、ダークファイバーって言って、空いてる光ファイバーも使って、原価だけ払えばいいんですよ、みたいに言われまして、やり方も、こんのなこの面白いことをやる人は、ああ普通の大きな電話会社しか普通はやらないらしいんですけども、なんか別にあの、3社ぐらい。我々はその、 確かなんか電話局で17社ぐらいしかこれやってなくてですね、18社目だって言って、これをやり始めたんです。遊びでやってたんですけども、最初、水戸銀座、筑波、水戸銀座、渋谷、丸の地、大手町、池袋みたいな感じで置いていって、インチキネットワークを組んだんですが、1円もこれは儲かってなかったんですけども、この間、あの、その、今回の主題のシンテルワークシステムは、あの、急いで作れた理由は何ですかって言いますと、ここの超高速低遅延ネットワークを東京の中で 置くことがでできてたんですこの何の儲けもしないネットワークがあったからあの2020年の4月、えー、3日ぐらいに発案して21日に提供できたのはこれがあったからです。我々は電話局が非常に好きになりまして、うん、フレッツの故障の時も自分らで修理を見に行ったり横であの一緒に作業しますしフレッツを家に引くのも飽きたので電話局の中にラックを 自分のラックにフレッツを引いて、電話局からその電話局の中だけでフレッツを引いてあって、そこから専用線で自分の家とかまでフレッツが引いてあって、で、何やってるかよくわからないなっていう感じになってます。電話局を中の制覇しようってことで、縦のファイバーとかも自分らで引きます、えーよ。電話局からユーザーのビルまでの光ファイバーも あの現地のおじさんとかより自分たちの方が詳しくなりまして配線なんかも一緒に行ってルートをもう こ, こ, ここを通してくださいとい の, あの10ギガとか流す時に損失が小さい方がいいんですとかいろいろ言って訳わ分けわけからんことをやっててでそうするとあのこの消しカラン NTT 東日本について講演をしてほしいと NTT 持ち株に言われまして持ち株の方に行きまして消しカラン東の講演をしました。これはもう4年ぐらい前なんですが けしからんのは、フレッツの PPPOE というところで、速度が落ちるところがあって、一箇所がボトルネックになってて、拠点間を結ぶときに、これ遅いんですよ。あの、まあ、あの、行政の拠点をつなぐときに結構これで遅延が多くて困る場合もあると思うんですけれども、市, 市役所と出張所とかみんな、みんなこれ困ってます。で自分のアイデアは、IPV6 っていうのが最近フレッツの中でも、 ネイティブでサポートされていて、超高速低賃で通信ができるので、そこでダイナミック DNS をサーバーさえあれば簡単に拠点間通信ができるっていうふうに言いまして、でそのダイナミック DNS を貸してほしいっていうふうに言ったら、インターネットだったらそんな簡単に貸してくれるんですけど、このけしカラ n t t 東日本は独裁ネットワークなので、あのうんえー、なんかですねみ、えっと、インターネットっていうのはもうあのそのオープンなんです。 これは NTT 東日本、NTT 東日本の DNS サーバーの管理者っていうのがいて、その人はどんなにことがあっても断崖されないんです。民主制じゃないんです。けしからんです。このけしから独裁者に会いに行くとダース・ベイダーの部屋みたいなのがあって、そこでやらせてくれないんです。これダークサイドやからけしからんので、それをやっつけるためにこのドキュメントをたくさん書きまして、このドキュメントでやっつけに行って、 これやればいいんですよとかいろいろ言いましてですね。で、えー、やらしてくれないので、今度は切手も作りまして、NTT の電話客を称えるこの郵便切手も作りました。アヒルボートもやってましたので、NTT の宣伝もいたしましたという感じにすると、えー、とあシューティングゲームも作りました。電話これ、発売の本社で電話お化けをやっつけるんです。そうするとやって、やっていいですよってことになりまして、それでその、 フレッツの NGL っていう、まあ、普通のフレッツです。フレッツ光の中に、拠点間通信もできるようにする P2P のダイナミック DNS を作ってみました。これも1円も儲かってないんですけれども、遊びでやってて、えっと、今3万ユーザーぐらいおりまして、かなりの拠点で、法人で使ってもらっています。 こ の, この偉大になる n t t 東日本の巨大な IP ネットワークとインフラつまり局社光ファイバー等々は世界最大級のコンピューターネットワーク環境だと思っています。自分の任務はここであの ICT 人材が育成したり事業を作ったり発展するための環境としてこれが使われるようにすることだと思っています。これはそのやり方も難しすぎて誰もわからないんですけれどももうちょっとこれの使い方を少しオープンにしまして。 あの、自由な実験なんかに使えるように開放、開放を差し上げるのが自分の役目だというふうに思っております。そうすれば、日本で苦手だったクラウドとかインターネットとかファイヤーウォールとか超巨大ルーターとかっていうふうな、ああいうふうなものは実際のネットワークで動かしてみて初めて作る気分が、あの、高まるので、実験室なんかじゃ作れないんです。この世界最大級の IP バックボーンというのを NTT 東は持っております。ところが問題が一個だけあります。 この NTT のルーターが電話局にあるんですけれども、非常に興味があるので、夜中にシンクパッドを持ってって、シリアルポートで装置のコンフィグレーションを見たろうというふうにやりますと、このおじさんがやってきて、多分アラートが鳴るんだと。それでもうやめなさいというふうに言ってもやらせてくれません。次はあの、この装置をもっと高性能にしようということで、DP、インテルの DPDK を用いたルーティング装置にしようとして。 やってあのやややろうととしててててててまままたあのおじささんんんがやっってきて元に戻されれれもやっちゃいけませせ言われてやらせてくれません中継ネットワークっていうのがあってあの電話局と電話局を結ぶルーターでこれはルーティングプロトコルがあるんで教科書でルーティングプロトコルを勉強してそれで同じことをやって自分の家にルーティングをしようと思うとまたこのおじさんがやってきてやらせてくれません。 このおじさんは、けしからのですねあの、大学の頃はあんなんいちいちやらせてくれないっていんじゃなくて、好きにやってよかったんじゃないかと思うんです。それで通信工学や情報処理を勉強してたんですが、NTT 東の社員になると、いきなりなんかそれが無断で新しいことをやるとクビになるっていうことでやらせてくれません。これが、けしから NTT がこれなので、日本の全部の ICT 事業者みんなこうなってしまっててですね、これがあのイノベーティブなサービス研究開発が全然できないので、 イノベーティブな ICT サービスを研究開発できるような気概はこの大学の学生の方の考え方をもう一度思い起こす必要があるんだというふうに思ってました。で、消しから NTT 東日本をやっつけようと思いまして、それでどうやってああいう面白いことを電話局でできるようになるか考えてたら、経済産業省が来まして、電話局で遊んでいないで国のためにサイバーセキュリティやれというふうに言ってきました。 えー、電話局とは関係なくとにかくサイバーセキュリティの人材育成センターを作るのでそれで、えー、となんかあの国の人が何か作るっていうふうに言うといいなって思うのは間違いですねあのさっきの内閣官房の話もそうですけど裏があって要するにあのこれセンターができますからサイバー技術研究セキュリティの研究室をやって。 くださいみたいに言われて行ってみたらセンターなんかないんですよ。何もないんです。人もいないですし。それでセンターは7月までにできないといけないみたいな話になって、そのサイバー技術研究の話はもう何もやる時間なくなって、そのセンターのルールとかシステムとかいろんな問題を解決するとか苦行ばっかりになりました。 で、工業が3年ぐらいやってて、まだいたいできてきて自由にできるようになったんで、最近、この変な設備も作ってます。で、そうするとあの、あるの NTT の人とですね、あのまたあのこの部屋変、変な人がみんな来るんですよ。ソフトバンク BB グループの人が、NTT の変なおじさんを連れてこようみたいにして、連れてきたら、その NTT の変なおじさんは、あのさっきけしからんと思ってた、あのど 独裁者でして、ね、A、あの DNS とか NGN をやってらっしゃるんですけども、消しからんので、あのその NGN についていろいろ聞いてみると全部知ってるんですね。それで、他にもロボットがおりますみたいな話で、この気が狂ったロボットが NTT で作ってるやつがありまして、これ も, もうあの貸してもらったんです。それで、NTT はああいうけしからんことをやらないといけないなっていうふうにして、兼業でその作る話題と、 ソフトウィーサーと IPA やってるんですけども4つ目で NTT 東に入社していいですかって聞くと「常勤しかおりませんし終身雇用しかありません」って言われましたでじゃあ消しからんなって思いましたらじゃあ非常勤の制度を作るんですよって言われましてそれで半年ぐらいであの入社しましてそれであの入社したらいきなりあのコロナの緊急事態宣言が出ましてもう本社の方は立ち入りができませんみたいに言われました で暇やったから家に帰って、あのフレッツで映画を見てたらいきなりこれを思いついたので、パッとあのその NTT 東との相談をしまして、IPA との連携の協定みたいなものを持つんで、であのインターネットはど う, すどうしても NTT 東ではできないですし、プログラミングも IP でやったほうがいいんで、それで2つの組織でパッパッパッって作ったんですね。それで今、9万ユーザーぐらいいます。パッパッパッって作った時のやつはラズベリーパイで作りました。 これが、それを構築するときの写真です。ラズベリーパイが届きました。IPA の職員で組み立てます。それを接続します。これはあの実験じゃないです。これが原用システムです。今でも動いてます。これが1台500人ぐらい使用していて、20台ぐらいいるので1万人ぐらいこれつながなってます。これが2台目です。インチキロードバランサーです。 インチキネットワークです。これはあの先ほどの電話局に置きまくった電話ネットワークですで。国で買ったのはラズパイが50台と65万のみでして、それで1台あたり1000人ぐらいは余裕でサポートできるんです。それで1ユーザーあたり5円ぐらいでいきます。さらに保守がいらないんです。壊れたらほっとけばいいですし、えー、不足してきたらあのロードバランサーになってまして、足りるくなったら Amazon で買ってきて SD カードをさせば。 ノードが500から1000人分増やせますこういうふうにそのプログラミングが上の緑の方で下がネットワークの方で電話局入りがそうでそれで IP の方で変なセンターを行政さんで作っててそれがガチャンと融合してンテレラークスシステして作りました、まあ、すだいぶまあもう最後でまとめなんですけれどもこの事実的なコンピューターネットワーク とプロググラミングの環境つ必要で自立っていうのは業者さんに作ってもらうっていうじゃなくて、そのネットワークを作るところから自分らでやるっていうことです。では実は大手の IT 企業はあの、例えばマイクロソフト社がまず、ドッグフードを食べるといいます。Windows、今の10っていうのがあります。あのンマイアンビスタで。 7とか8、Vista、XP の前が Windows 2000、NT だったんですよ。その前が NT3.1 っていうのは、ドッグフードを頼りに食べるってことで、開発中の環境の上でコンパイルしてて、それで、まあ、なんかネットワーク、あ, あの、OS の上に乗ってたんですけど、OS の上で OS を書いてて、えー、その下の OS は書いてる上の OS をその翌日使うみたいな感じで、 それでおへそが不具合があるとすぐ気づいておさんといかなみたいになりますし、それですごく品質が良くなるんだと思います。そういうふうなのが自律的っていう意味であります。どうぞその役所や企業の中にも自律的なネットワークを少なくとも黙認できれば奨励してあげてください。そうすればいろんなものが生まれます。もう一つは90年代の面白い発想に戻ることです。あの1990年代はウェブブラウザーから始まって意味不明な P2P アプリや 検索エンジンやトロイの木場やハッキングツールや、これはアメリカの方でみんな出てました。検索、ウェブはヨーロッパの方です。日本の方でもいろんなホームページのプロバイダーとか CGI とか掲示板とかみんなここにあの今日聞いてらっしゃる方は昔遊んでたものがこういう90年代発明されました。意味不明な熱狂的な時代でした。なんかあのビジネス的目的も計画もガバナンスもセキュリティも何もあ り, ありませんでしたが、 あれが一体何なのかというふうによく考えますと今その後30年間この ICT 業界を支えているのは何なのかというふうに考えてみるとこの90年代の時にみんな一生懸命面白いから勉強してプログラミングなんかできるようになってホームページも作って HTML も書けるようになって場合によってはこういう今画面に映しているようなもののおもちゃみたいなのも自分で作ってみたみたいなそういうふうな方が今の ICT を支えているんじゃないでしょうか。 これがそろそろ30年経ってしまって次を育てないといけません。しかし次を育てようとしてもこういうふうな面白い環境がもうないのです。なんか全部マネージドなシステムになってしまってます。だからそれと別に自由自在に作ってもいいんだというふうなト区クみたいなのもそれぞれの組織に作るということが日本の ICT を復活といいますかこれまで一度もあのうまくいってないですからですね。あのそういうふう まあ、造船技術とか鉄鋼だとか建築だとかいろいろ外国からもらってきて日本でも真似してうまくいったんですけれども次に真似することはこのえ ICT あの単なる業務システムとかじゃなくて世界中で使われるようなものを今もう一度家電半導体だとか自動車で1位になったようにまた出せるんじゃないかなというふうに思います。 以上でシンテラクシステムの開発に関するスライドを終わります。はい。内容します。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>ああ面白かった。<笑>もうなんかさっきからあの YouTube で質問上がってくるかなと思って見てたんですけど、なんか皆さんずっと爆笑してて何も上がってこないっていうですね。<笑> そういう状況になっております。あののぼりさん、あの楽しい、あの勝つためになる、かつこれからの未来を照らしてくださるお話をありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。 大変たためになりましたで、えっと、ここからですねあの、関さんと福野さんにも入っていただいてあの、ちょっとパネルトークというところに進みたいと思います。本当にですね、もうなんか、私もなんか途中で何メモしてるんだかよくわかんないみたいな感じになってきて、なんか意味がわからないんですけど、なんか国費でハムスターにグローバル IP を初めて振った人みたいな、なんか自分で何を書いてるんだかだんだんよくわかんなくなってきてますけれども、なんかですね、 こういう環境を、まあ、これからその、まあ、行政とかも、まあ、これから の, その日本の ICT とかも、まあ、世界的にもそうですけど、まあ、本当にどういうふうにあのその基盤を支える人間をこう育成していくんだみたいなところをさっきこう課題に思ってるっていうふうな話をさせていただいたんですけど、まあ、率直にですねあのそんな感想なども含めながらお聞きしたいと思います。でまずですね、えっと、関さんと福野さんにあの軽く自己紹介方々、あの自己紹介は自己紹介をしていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。じゃあ関さんから お願いいいたたしまますすかかはいえー、のぼりさんありがとうございました大変面白かったです、えー、これからお話聞くのも大変楽しみですけども簡単に、えー、と僕の自己紹介もさせてください。えー、とスライド使っていいかな、えー、手短にいきますけれども、えー、と僕自身はあのオープンソースの GIS エンジニアですと、えー、本当に今プレゼン聞いてて懐かしいなと思ってたんですけど。あの 多分、福野さんもこれ一緒なんですけど、MSX というですね、えー、パソコンをかあのか小さい時に買ってもらってですね、ベーシックマガジンとかで、ね、いろいろプログラミングを学んだというところからいろいろ、えー、プログラミングを好きでやっています。で、えー、まあ、3つ会社をやりながらですね、政府の支援補佐官とかですね、神戸市のチーフイノベーションオフィサーとか、まあ、いろんな自治体もお手伝いしているということをやっています。で、えー、実は、あの、水戸の後輩でして、 2009年なんで、のぼりさんから6年後ですかね、えー。このオープンソース技術を利用したモビリティマネジメント基盤の開発 で, ですね、のぼりさんのこれより400万ぐらいちょっと採択金伺ってますけれども、あのー、これで、えー、まあオープンソースの技術者と一緒に、あのー、なんかいろんなその GIS のシステムを作っていて、今でも、あの、クライアント向けには開発とかをいろいろやっているという感じなんですけど、 なんかいろいろな立場でいろんなことやってるんですけど、あの、やりたいことは一つで、オープンソースコミュニティのようなガバナンスっていうのを行政にも適用したいというのが僕の今の一番の目的でやっています。で行政、税金で使ってるんだからどんどんオープンソースに投資してですね、それで各自治体もあの、オープンでソースコードを公開するとですね、 1740ぐらいある自治体が、えー、いろんなソースコードが公開されてそれをみんなで使って最高のオープンソースコミュニティが日本全体がなるみたいなことを、えー、なんかそんな世界が来たら面白いなと思っていますあと DIY 都市を作ろうっていうのがあって、えー、いろんな今、えー、ベンダーさんとかですねスマートシティだとか言ってるんですけどもっとあの作る側の人を増やさないとなんかこう買ってくるもんじゃなくて作るもんだと思っているので。 そういういろんな自治体がですね DIY でいろんなことをやるっていうでそれがオープンになっていくっていうそういうなんかわちゃわちゃした世界を作りたいというところで動いています。でまあ Code for Japan そういうコミュニティでは、本当にいろんな、えー、共に考え、共に作るって言ってるんですけど、まあ、い, ろんなコミいろんな人たちがですねいろんなことを、えー、やってるんですけど、中でも東京都の新 型, コロナ感染新型コロナウイルス感染症対策サイトとかは、これはオープンソースで開発をして、えー、これがいろんな地域に広がったということがあったりして、ちょっとずつこうそういう世界に近づいてきているかななんていうふうに思ったりしています。あと、福野さんもこの後多分ご紹介いただきますけども、えー、なんかいろんな、えー、ことやっています。 でえーまあ、懐かしさで言えば、ですね、えー、あの本当にこう90年代の懐かしさっていうのがありまして、えー、このバットオープンデータ供養デラっていうのを今やっています。これ、あの今のサイトです。えー、GATSBJS を使ってですねわざわざこういうノスタルジックなものを作ってるわけですけど、あのまあ、まさに消しからんデータがいっぱいです、ね、あってです、ね、行政が PDF とかですねコンピューターから読みにくいデータをいっぱい公開していると。 まさにこれは消しからんので、供養してやろうということでやってるのがこのオープンデータ供養デラーです。実際にあの、いろんなバッドなオープンデータをですね、持ってきて、コンピューターの力できれいにしてあげるということで、例えば総務省で公開しているですね、マイナンバーカード普及率っていうのが PDF でですね、公開されてたんですけども、それコンピューターから読むのが非常に大変だったということで、クローラーを書いてですね、 えー、スクレーピングしてで、えー、データが非常に汚かったところですね、えー、ポチポチとあのカンマを取ったりとかですね、そういうパーサーを書いてですね、で今ではきれいにグラフで、えー、タブロー と, と, というツールで、えー、ビジュアルレーションするようなことができたみたいなことで、まあ、そういう汚いデータと供養事例を集めるサイトみたいなことを、えー、ちょうど今やったりもしております。ということで、えー、非常に、えー 楽しいお話聞けて嬉しいなと思ってますし、いろんな話がこれからできればと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんかあれですね、クヨデラ盛り上がってますね、今<笑>すごく。はいはい、<笑><笑>ということで、じゃあ次、福野さんお願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。じゃあ、見えてますか星。はい、見えてます。g ピ p 創業者で会社をやってます。 この、ティム・バナズ・リーさんに2010年に会って、オープンデータいいなと思って、市長に提案してアプリを作りまくって、オープンデータ連動誌になりました。で、今年コロナで、あのシリックテックということで民間支援ナビとか作ってます。これも関さんのおかげです。で、オープンデータいろいろ作ってきましたけど、最大のヒットになったのはこの新型コロナウイルス対策ダッシュボードで、ちょっと現在今、また割合上がってきて 42% ぐらいという形で、 えー、実は大阪府さんからも連絡もらってるんですけど、このサイト、今年の情報通信白書にも取り上げていただいて、シビックテック来てるぞという感じで PR ができたかなと思います。あと、経産省の、えー、個人なんとか賞いただきました。ありがとうございます。関さんのおかげです。こんな、<笑>オープンデータ い,、ね、いっぱいあるんですけど、やっぱ作る人が少ないっていうところが、まあ、前々から問題で、で、実は、 あの思い返してみると、もともとファミコン好きから入ったな。で、すごいシンプルなパソコン、MSX に出会ったのが良 か, かったな、というふうに思い直して作ったのが、いちごジャムです。このいちごで変えるえ、ジャムセッションのごとく、その場でパブナファーかけるみたいな、そんなイメージでの名前を付けたのが、うちの嫁です。このわけで、あの去年からですね、鯖江市全員12小学校で、総合の時間使ってプログラミングを、いやこれが、これがコンピューターなんだよ、これ触ってごらんみたいな。 いうところから始める、まあ、そういうあの授業が標準化されて、今年、会津若松の方でも全小学校であの教え始めることになりました。まあ、そんなわけ で, ですね、一応ご全部を7年ぐらいやってるんですけど、結構これの一期生が、え学、ー、休暇甲子園で活躍したり、実は去年、うちの会社に1人入社したりしてるんですね。まあ、というそんなにこう、何でしょう先の長い話じゃないんですよ。なので、えー、ぜひ子供たちとプログラミングをやりましょうという話を してる中、あのー、結構面白い、あのー、人、クリステートの実は今、サバイに移住してきまして、ちょっと、サイバーバレージャパンってやつを、この福井平野から広げていこうぜ、みたいな、こんな話を聞き始めたところです。あの、今日、番組をスタートしました。うん、ということで、うん、何でしょうね、新しいサイバー空間というか、この デ, デジタル化に乗って、このちゃんとデジタルを使った文化を日本から、 というか こ, のここ福井からき広めていこうぜっていうのが最近の取り組みです。えー、非常に面白い話を伺ってありがとうございます。あのー、ぜひですね、野森様にも一回この裁判に来ていただいて、ぜひ子どもたちと遊んでもらえたら嬉しいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。 そういう意味ではあれですね、関さんも福野さんも上りさんも、なんかこう、すごくやっぱ背景がよく似ているというか、なんだろう、こう、カオスの中から何かを生み出すみたいなところを、なんかこう、ずっとやられてこられた方なたちなんだなって、なんか改めて思いますけど、さっき上りさんのお話聞いて、なんか関さんとか率直に何か感想みたいなものありますかいや、もうなんか胸圧ですよね。<笑>いや、本当ですよね。<笑>ずっといろいろやってきたことがつながって、うん、まあいろんな、でも、多分 これってその、最近、例えば台湾のシビックテックすごいとか言われてるんですけど、うん、あの例えばオードリー・ターンさんはすごいんですけどその、任命した人もいるわけですよ ね,、うんそうですねはい。それを許可した人みたいな。やっぱりそこもやっぱすごく重要なのかなと思っていて、うん、そういう意味でちょっと野りさんにお伺いしたいのは、その やっぱこうできるようになるためには、やっぱそういう人の協力っていうのがあったと思うんですけど、そこに関しては、なんかその自らいろいろ動いてたからつながっていったのか、それともなんか す, ごいすごいラッキーですごいなんか一気に進んだのかみたいな、どういう感じなんでしょうかね。ああのしからんと思った時に ああ、なんか言われたらやめとこって思うのが一般的なんですけれども、自分の場合は消しからんと思ったら、それが何が間違ってるのかとか、自分の考えが誤りか、それともシステムが誤りか、どっちか突き詰めてやろうということで、それであの管理者みたいなのがおりまして、大体どこの分野にも、その管理者とあの議論を始めまして、それで偉いことになりまして、大体のところ、それで何週間も、 あの時間を費やすすんですけれどもそれで大体何かそれで喧嘩になりますけれどもまあその喧嘩する先 の, あの IPA でもやっぱり NTT でも別にそれはその議論をしてるだけでなんかあのえ悪いことじゃないんですでやっぱりあの何が正しくて何が間違ってるかっていうのはその突き詰めて研究するっていうことからだけ生まれるんだと思います、うん。 その価値観を最終的に共有することで、そのなんかあの、新しいことをやるときにあの、やるべきであるという意見の方が増えるのではないかと思いました。じゃあ、やっぱ一回なんか言われても、もう一回話をしに行くとか、結構しつこく議論を し, しに行くって感じなんですかね。はいあの、相手のためにもそれが一番だと思います。NTT なんかもよく聞<笑> えー、喧嘩してましたけれども、それで、えー、入社した後あのそれだいぶそのお会計でだいぶ知られてて、ですねあの誰も別に怒ってないんです、ね、あのあ、いいことやっとったなみたいな話ですね、入社して言われるのは、そういうことだと思います。な, るほどですね、なんか福野さんとかもいろんな方たちといろんなことやったりするじゃないですか。 そのはい、サバエの中でやったりするときに、なんかそういうときに、なんかこう、いや、そんなのやめたほうがいいよみたいな話になったりすることきとかってやっぱりあるんですか、同じように。ん全然ないですかね。全然ない。普通には聞こえていないのか。聞こえていないのか。なんかも記憶にはありませんあ、なるほどですね。<笑> うんまあ、ただあの、のぼりさんの話とか、さくらインターネットのこう、ね、ネットワーク引く話とか聞くと、やっぱ、えー、かなりやばいですね<笑><笑><笑>もう。あそこまでありなら、もっとなんか、はい、自信が持てました。<笑><笑> すごいな、福野さんに自信を持たせるとかって、すごい話です、私たちにはすごい話に聞こえますけど、なんかそういうその好奇心みたいな、そのなんかこう、すべてが好奇心で出来上がっているのかなと思っていて、さっき の, その中国のグレートファイアウォールの話とかありますけど、あれすらもなんかこう、好奇心の対象でしかないみたいな。 感じを私、印象を受けたんですけど、それはそういう解釈で間違ってないですかはいそれプラス、あれはあの向こうの開発者の意図が非常に、あのこちらがある改良をすると、向こうがそれをいたちごっこで、新たにああの対策しようとするんですけども、それがすごく間近で見えるような雰囲気がして、ですねで同じようなもんがやっぱり中国にもいて、あの通信マニアの、ネットワークマニアが追ってやってるんだなっていうのがよく分かりました。 なるほど、お互いにこうけしからんけしからん言い合 い, いながらなんかやってる感じですかね。向<笑>こうからもこっちからもみたいな。そうですね。それで、たぶだからあの会う機会は今までないんですけれども、そうそうですよね、会うことができたら面白れないですけ<笑>会えたら楽しいですね。それいや、本当ですよね。会ってみてほしいです、向こうのなんか中国の人とか。お互いの世界が街であるんだなって思うと、 みんな仲間だと思いますから、そのえっと、えっと、短いスパンの話だったら、検出は良いか悪いかとか、そういう話じゃないですか、これは。そういうのじゃないんだと思うんですよ。あのえー、最大限の工夫を用いて、相手をやっつけてやろうというのを両方がやることで、うん、両方の技術が進んで、うん、人類の持っている知見が進むっていうことなんじゃないですか。うんうん だからグレートファイアウォールが全力でやってることは素晴らしいですし。それをやっつけるファイアウォール透過技術をみんな作ることも素晴らしいんだと思います。協力してやってることになります。うんうん、なんかそういう面白いですね。なんか日本の石油噴か何かに一回お邪魔したことあるんですけど。あ、う、の、ん、決して攻撃はするのみたいな教え方をしてて、それだと。なんか学べないんじゃないかな。 っんですよね、やっぱり何か自分で作ったものが攻撃されることでこの悔しいから何とか守ろうって思うのがセキュリティの一番効率いい学び方なんじゃないかなみたいないう話を空気まずにしてきた覚えがあります。うんうんうん、なるほどですね。なんかそういうその環境をこれから何かこう、まあ、子供たちとかで、ね、も福野さんはね子供たちといろいろやったりしてますけどこういう環境を与えることってまあ えー、と今、IPA の方でないろいろ環境を作ってらっしゃるって、のぼりさんもお話ししていただいたんですけど、なんか実現しよう関さんとかもいろいろハックして回ってみたいなことやってますけど、なんか本当にこれから先、行政とかもそうなんですけど、なんか そういう人たちがこうベースで支えてくれないとなんか上の方ばっかりやっててもしょうがないというところもあってちゃんと下の方もしっかりそう基盤の部分も作らないとなんかこう上に乗っかってくる部分も全然いけないみたいな感じを受けているんですけどなんかそこにまあさっきの森りさんからいろいろお話をいただいたんですけどこうすればいいみたいなこういうマインドを持ってばいいのなんか感じることありますか 再現性の問題で、自分がうまいことこれまでやってきたものを、あれはええー、なと思ったもとあのと、10代、20代の方が同じのをやりたくなったときに再現できるような仕組みを作ることが我々の任務だというふうに思っております。だから、さっきのような環境も作る必要があるというふうに思ってます。あれは開くんですか、うん、いずれは、ああいったものをこう。 どはいあれがなんか一般的なセキュリティとかプログラミングコンテストみたいな大衆向けのものだとは思っておりません、えー、他方その日本にも多分1万人に1人レベルでおるようなコンピューターやネットワークの極めて高いマニアみたいな人が発生した時に、うん、一から我々がやってきたものを作るとなんと30人 もう10代ぐらいかちょっとこれはかかりすぎなので短縮するように仕組みを考えて差し上げるのが自分らの役目やというふうに思っておるんです。なるほどやっぱあの次の世代にちゃんと環境を残すっていうのは僕なんかもう45なんでですね結構相当意識はしていてやっぱあのやりたいと思った時にやれるようであってほしいしそういった時にいろんな。あの まあ、僕自身も先人の知恵の上にですねいろんなことができているのでやっぱり、まあ、それはオープンソースコミュニティとかもそうなんですけどなんかそういうネットワーク、人的なネットワークもそうだしコンピュータ技術に関するものもそうだしそういったときにやっぱ、うん、やりたいと思ったときにすぐできるようにはしたいですよね、うん、そうですよね。 そういう意味で福野さんのいちごジャムとかああいうのはやっぱりなんかこう子どもたちがパッと触れるみたいなまあ本当にこうベースの部分にパッと触れるみたいなことを実現していると思うんですけどなんか子どもたちにああいうものを使わせていてなんかこうまあ子どもすごいなみたいな感じってあるんですかね、うん、このいちごジャムのクラブ活動が5年ぐらい前からやってましてで女の子たちが何やりたいって聞いたら LINE やりたいって言ったんですねか、うん、で ちょっとごジャム同士つないで LINE するかみたいないことで、うん、その場でのワイヤー3本使ってネットワークを作るわけですよ1台2台だけですね、うんうん、でお互いメッセージを送るとほら届い た, たいおお LINE だみたいな形で喜んでくるんですねでこれがあのネットワーク無線になったのが LINE だぞみたいないう話をすると、まあ、スッと入るわけですよ、うんうん、でそれで思ったのはなんかこう余計なコマンドを送ると自分で作ったプログラムは消されるとか、うん、なんか勝手に LED ついたぞみたいな いうことで、いやこれがネットワークの便利でもあり、怖いところでもあると、うんうん。そういう体験を本当生でするっていうのは、これは子供じゃなくてもありだなというふうに思う。うんうん、こうやって平域、うん、で作れば、まあ、どんだけいたずらしたって別に誰にも迷惑かかることないですから、こういう遊び場をたくさん作ってあげるのがいいなと思いましたうん。確かに確かに。遊び場、遊び場、確かにですね。砂場みたいな。なんか SNS の教育とかも、やっぱ、座学でこういう危険があるからやめましょうっていうことを、なんか体育館で言うだけですからね。うんうんうん、なんか、それだけじゃない学習の仕方ってありますよね、確かに、うん、あのそうね。LINE で、まあ、シリアルでこう繋いで、あのエラーすると、うんうん、エラーした文がまた送られて、それループしたんですね。 <笑>あーっとお互い選ん<笑>で、ああ、なるほどね。<笑>なんか本当、リアルなネットワークトラブルを体感できる、本当、お手軽な環境として、ちょっと中学校 の, の教材としてもいいなという話はして、今も動いてます。なるほど。なんか、そういう意味で、そ、ま、の、あ、壮大な遊び場みたいな。 ものをなんかこう今、登さんは NTT という場でなんかやろうとしているのかなっていうふうに感じたんですけど、まあ、それはとは言い過ぎ、NTT さんにしたら失礼なお話ですけれども、なんか、登さんをこう抱え込もうとする、なんかこう NTT のなんかこう、それは懐が深いと考えていいんですかねあ、まああの。NTT 東日本はもう10年以上の関係がありまして、うんうん、あのいきなり入ったんじゃないんですよ。うん じじゃああもううう抱えてややれみたいなそういう感じいなそ感のこっちから面白いから入社させろっていうふうに言って<笑>押しかけていきましたへえー、それであ向こうもよくみんな知ってらっしゃいましてあ面白いですねってなってそれで入社あの<笑>だとどうしてもできないんじゃないですか<笑>はいはいただですねあのさっき の, あの遊び場を作るっていうところと関係するんですけれど えっと、あと、ハッキング の, その攻撃しちゃいけないという話もすごく関係してて、うんと、しちゃいけないっていう時にするのはいろんなリスクがありますよね。ルール違反だとか法令違反だとか、見つかったら二度と来るなとか。<笑>さっきゼロリスクって話があったじゃないですか、はい。ゼロリスクだと成長しないっていうのがありました。で、えっと、どこまでリスクを取ってやっちゃいけないっていうのをやるかっていう風な。 意思決定をみんな分散してやるというスリルがあります、うん、そのやると法律に違反するかもしれないとか、うん、やりすぎると本当に違反して問題になります電話局も同じなんです NTT、うん、のシステムもそうです侵入していろいろ見て電話局にも忍み込んでっていうところのスリルが昔やっていたゲームと非常によく似てるところがあるんじゃないですか でそしたら、なんかやめさせるボスみたいなのが出てて、そのボスをやりつけるっていうのもゲームなんじゃないですか。これなんじゃないかと思うんです。うんなるほどまあ、でも日本だと、過去、例えばィニなんかそうでしたけど、実際に逮捕されたりするっていう事例もあったりしたので、そこは結構残念なことではあったなと思いますねゼロリスクじゃないので、そういうこともあるんじゃないですか。 なんかね、さっき話してたそのリスクとカオスの中間みたいな、まあ、そのバランスってね、やっぱなかなかこう人によって判断が変わっちゃったりもするんで難しいんでしょうけど、なんかそういう空間で、まあ、具体的にはどういうものを指すんですかねウィニーの場合、えー、表現方法とかいろいろがカオスよりだったように見えます、自分は。えー、マーケティング的な部分や。 あのまた 身, も身を隠して開発していたという、うん、あの経緯もありますであのリスクとカオスの中間部分というのは、うん、ほぼすべての方々がああまあこれやったらいいんじゃないかなみたいに思うようなところなんです<笑>、うん、それが微妙で、ねまあ、ほぼすべてというのは数パーセント反対がいてもいいんだと思いますうん わずかの反対と大多数の賛成で、うん、賛成する人はいちいち賛成だと言いませんけれど反対の人は大声上げて文句言ってきます、うんうん、それでちょうど5050に見えるけれども実は 95% 賛成 5% 反対みたいなっていうのが安全に進めるリスクが低く進める最も生産性が高いところなんじゃないかと思います、うん、例えばグーグルだってだいぶそんなことをやってましたし ストリートビューとか、いろいろ怪しいじゃないですか、うん。なるほどですね。ツイッターも悪いこともありますよね。フェイスブックもありますよね。うん、政治的な変更が あ, の、うん、あるんだとか、もう中毒性もあって良くないんだとか、テレビゲームだってそうじゃないですか。映画もそうです。いろいろなコンテンツもそうだと思います。ここをやることが、もちろん風評被害や 炎上リスクもありますけれどそこをコントロールするっていう風なのにものすごくエネルギーを使った方がいいと思うんです起こさないじゃなくて起きてコントロールするっていうことだと思いますそれにはすごくいろんな勉強が必要なんだと思いますそのために小中高大学があるんじゃないですかそれで大学を出たらそういう風なことができるんじゃないかと思います まあ、なんか倫理観みたいなものも必要なのかなとは思いますけど、技術者として。倫理観は当然で、そうじゃなくて、全員が持っている多種多様な倫理観で、そのベースとして、こうすれば最も生産性高くこれが広がるっていう、えっと、自分が倫理をユーザーとして使うんじゃなくて、他にたくさんユーザーがおるから、それがどういうふうな挙動を示すかっていうものをあらかじめ。 想像するっていうそれがあの役に立つ倫 理, 倫理の利用だと思います。倫理の利用ですね。うんうんうん、システムです、ね。人間はみんな頭の中で動くシステムです。うん、分かるに質問が来ておりますけど、はい、YouTube。おさんからのやつですか、うんえー、といわゆるベンダーロックインについてどう思いますか 6、え、位、ー、の曲北ああ、マイクロソフト。オーープンソースにコミットしていますが日本も変わるでしょうかあ の, 日本の ICT のところは、ちょっとマイクロソフトなんかと比べてもレベルがだいぶ違いまして、あのしょうがない話しかないんですけれど。<笑>でもですねあの、マイクロソフトに対抗できるレイヤーが違っても、だいぶパワーがあるところっていうのは、実は。 通信事業者ななんんじゃないかと思っておるんですんこの後ろにある背景のこの消しからん電話設備とこれ全部クローズドソースみたいになってて中のつながりや設計や例えばフレッツの装置はどんなの使ってますとかこんなふうになっとるんですあ全部秘密なんですよこれ消しカなんですよユーザーと開発者の間に境目があるんですんこれ世界中でみんな通信事業者そうなんですけれども そこをオープンソース的複数ユーザー、あの、一部のコントリビューションするユーザーと、えー、それを提供するプロバイダーが同じサイドに立つという風なオープンソース化っていうのがあり得るんじゃないかなというふうに思ってます。今はそれがないので、本当、ベンダーロックウィーンの感じだと、通信は、ある通信事業者のサービスを使ってしまったら、他が使えなくなってしまいます。これは中身も見せません。 なんか秘密の製法があるということになっています。これは良くないんだと思います。なんかオープンソース文化の話が出てきて、まあ関さんたちとかオープンソースの文化のど真ん中で生きてると思うんですけど、はい、なんかどんな感じで す, どう思われますかなんかあの、そうですね、やっぱマイクロソフトなんかがオープンソースの方にすごく舵を切っているというのは、あのすごく いいことだなと、僕自身はまあオープンソース側なんで思うんですけど、うん、日本においては、やっぱりこう、あの、オープンに、オープンソースでそもそも自分たちが作ってるものを公開している企業っていうのはやっぱ少ないし、そのなんかエコシステムをの上で、えー、ビジネスを組み立てるみたいなこと自体をチャレンジしている会社自体少ないのは残念だなとは思います、うん。まあでも、あの、スタートアップとか、 最近オープンソースで自分たちのものを公開したりみたいなのは出てきてはいるので、うん、少しずつそういうふうにはなっていくといいなとは思ってますけど。うん、なるほどですね。 なんかそのコントリビューターみたいなねまあ今その東京都のコロナサイトとかでもまあいろんな人が動いていてあのサイトが実際に作られていてまあ貢献する人がいればいるほどこういいものが出来上がっていくみたいな感じになると思うんですけどなんかやっぱそれをうまく束ねられるような人材をなんかこうこれから作っていくことがもしかしたらすごく大事なのかなっていうふうに思ってきてまあそういう意味ではその人にはもうすごく経験みたいのを積んでいただいてまあある意味でなんかこういろんな引き出しを持っていきながらあのこう育って 技術者としてあの育てていただかなきゃいけないのかなっていうふうに私自身はすごく考えましたね今すごくまあ私自身も全然できてるわけではないんですけれどもなんかそういう意味でなんか実際中とかにもそういうなんだろうな文化みたいなものをきちんとなんかこうまあ 加味しながら、これからスマート自治体みたいなところを作っていくっていう人材を作っていくことがすごく大事なのかなっていうふうに思ってはいるんですけど、物々村さんとかはあの自治体とあまりあの関わりがあるかどうかわからないんですけれども、なんかそういう兆しみたいのって、どこかで見えてきたりしますかね、今、佐々木さん東京都とかね、鯖江にあの福野さん行かれたりとかしてますけど。 岡井さんに使ってもらえるあの自治体テレワークシステムというのをさっきの新テレワークシステムを元に NG 版内で動くようにしたんです、ねうん。それで、だいぶいろいろな声をいただいて交流が増えまして、それで、えっと、どうも自治体の中でサーバーを建てるのは、庁舎内だけだったらサーバーを建てるのはできるんですけど他の庁舎に見えるようなサーバーを建てるっていうのは簡単にはいかなくて、ほとんどんやみんなやってないですあの。コストもかかりますし。 せっかくワンなんですけど、それで、自なんかあのいろんな方に聞くと、あの、100人とかなんかそれぐらいいたら、1人ぐらいはコンピューターマニアみたいな人がいるらしいんです。それが全国にあの分散して存在するというふうに最近知ったんですね。そういう方々が、もうあの、i p n でちょっと遊びのサーバー立てようと思ってるんですけど、さっきのインチキラックの中に。それで、ポチってクリックすれば、 VM とかウェブサーバーとかあの、Nino、Linux のシェルも取れてそれでログインしてその自治体間のネットワークで、まあ、LG1 と言うんですけどもその中で他の人に公開して自慢できるその例えば何でもいいですよ給付金の処理をこのスクリプトでまたこの C++ でやりましたとそりゃ Git みたいな GitHub つながらないので GitHub みたいな作っておいてアップロードしてそれで他の自治体さんがこれやーってダウンロードしてでこれは消しからんとバグがあるとか言ってまたアップロードしてみたいなのをオープンソースなんですけどそれをそれで作りたいと思っててであの 自治体とのアクセステム用にたい LG1 の勉強はしたので、そのサーバーのリソースもあるから、あとでプログラムを書いて、それのサーバーをポチッとクリックすれば作れるものを正月ぐらいにちょっと作ってみようというふうに思うんす。お<笑>お、年末年始のまず GitLab を載せたいですね。はいはい、それはもう当然だと思ってます。面白いそれは暑いな。暑いですね。それめっちゃ暑いですね。GitHub for LG1 ですよ。 そうなやばい、響きがやばいですね、もう。それやりたいんですよ。そうしないと、今なんかせっかくいいものを作っても、他の自治体に共有するのは、め、メールで配るとか、そんな。あの、毎日、あ、コミットが発生するのに、そんな無理です。<笑>うん、もうなんか、本当が痛い。<笑>もう日々やってます、そういうの。リラックスを置こうにも、あの。 やむとか、アップとゲットとかでも、そのリポジトリも見れませんし、なんか、毎回インターネットにつなぎ直してアップドットしてまた抜いてとか、<笑>そんなんおかしいんです。うん、おかしい。そうかな、そういう人材育成の方向はもしかしたらありえるかもしれないってことですね、逆に言えば。そうだと思います。せっかく大学で情報工学勉強したのに自治体ったら、なんか使っ 使えないじゃないですか。それで画面を分離している2つのマシン上でこっちをきながらこっちを打つとかっていう、<笑> あ, れはね、あれはちょっとおかしい話です。えー、かなり同化してますよね、えー、本当にそう思い。ます、うん、面白いそういうところにコードフォーみたいな人たちとかもなんかめっちゃ協力して入ってきてほしいですね。いや、本当にそういう環境ができたら本当に使い倒したいと思いますし、実際、プランネットワークなんかしているいろんな。 自治体の職員で、本当はプログラミングすごいできるみたいな人がいるので。使ってもらいたいですよね。ーいやー、本当思いました。気がついたら、すごいいい時間になってます。<笑> はい、じゃあ、えー、とすみません、本当にいろんなお話を、あの最後なんかあの GitHub for LG1 みたいな、すごい胸熱な<笑>キーワードが出てきたところで、なんかそろそろ締めに入りたいと思いますけれども、なんか最後、えー、と関さんとく野さんからなんか一言ずつ、あ, のあと最後、あの締めで、のぼりさんにも一言いただきますけれども、お願いできますでしょうか。はい、あのこちら、福井県庁の人たちなんですけど、<笑>すごい、よいんですよ。で うん、実際の人でもすごい熱い人がいるにもかかわらず、やっぱり何だろうな、ネットワークが違うからこう出てこれないみたいな、すごいもったいない状況だなと思います。で、ぜひですね、ネットワーク、私も全然詳しくないんですけど、これをガンガン遊べる環境をサーバイでも作りたいなと思いました。まあ、ぜひあの、野越さんあの、遊びに来てもらえるような楽しい街にしたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。よろししお願いいまますありがとうご ざ, いまうございました 本当に最後の方とかは本当にわくわくするお話を聞かせてもらいましたし実際一緒にぜひの環境を使う僕ら使う側だと思いますけどいろいろ使っていきたいなと思いましたで、まあ、デジタル庁とかいろいろ話は出てますけどもちろんこの国でいろいろこうルールを変えなきゃいけないと い, い, いけない部分はあるんですけど結局いろんなものが生まれてくるのは自治体 だと思うんですねやっぱ市民に近い方が、えー、サービス良いサービスがいろいろ作れると思うしあの実際に課題解決していくのは実際だと思いますんでそういった人たちが今手足をめっちゃ縛られた状態で何か作らなきゃいけないっていう状況にあるのは本当に良くないと思っているのでそれをその LG1 がなくなるのを待つんじゃなくてあの本当にこうそこをハックしながらいろいろできるような ことが一にでできたらですね本当に日本はいろいろこう多様性がもっと生きるようになるかなと思いますので、ぜひご一緒させていただきたいと思いましたありがとうございます。じゃあ、のぼりさんからも最後、本当、いただけますでしょうか。はいはいはい、最後というか、YouTube にこう、のぼりさんにもう一個質問がしてますねこれはあのいいですかね。GFIRST を、あ, あ, ー あ, ーあの、NTT でなんで、 あの開発したギガのやつ使ってないんだと他社が使ってるのに変じゃないかという話ですそこれも誠にそうだと思うんですけどもやっぱりあのどうしてもあの NTT 東 の, あの特性というのはあの長年動いてきたものをできるだけいじらないというのがありましてあの多分こうなってしまっているのかなと思いますそれであと、えっと、その最後の話はやっぱり我々 ネットワークコンピューターマニアみたいなのがこの行政さんとか電話局でいろいろやってるところのポリシーというのは必ずユーザーのユーザーといいますか体制側にはつかないということです。それぞれの環境のコンピューターを使う職員の方社員の方エンジニアの方の見方になって体制が何かそういうふうなルールはこういうことはルール違反だとか。 リスクがあるとか言ってくると、それに対抗するために我々が味方になるというふうに考えています。これをしなければ ICT の技術で自由な環境というふうなものは自然に消滅してしまって、それがこの20年間の結果だと思います。うんうん、最後まで、一番誰が見つけ て, ても一番最後はあの IPA だとか NTT 東にいるおかしな連中が 味方になってくれるんだという、そういうふうなことを目指したいというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、もうなんかすごく勇気を、まあまあ、一応自治体職員である<笑>。私もとても勇気をもらいました。<笑>あの、まあ、けしからん L. G. o n をですね、まあ、これからどういうふうになっていくのかわからないですけれども。まあ、けしからん、けしからん、をなんかこうね、あの、グレートみたいな話になんか書いていけるように。 私もいろんな人たちと協力をしながら頑張っていきたいと思いました。ありがとうございます。はい。では、えっと、ご覧いただいた皆様もありがとうございました。えっと、本日、セミナーはこちらで終了とさせていただきたいと思います。はい、えー。ありがとうございます。またどこかでお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございしました。ありがとうございます。